次に黒岩貴裕君。黒岩君。ええー、無所属の会の黒岩貴裕です、えー。今日ですね、あの。消費者庁の方が、えー、今日の昼頃、私のもとにですね。先立ての五月十一日での衆院ほかい、ほかこの代表質問での。第一人答弁についてですね。答弁を修正したいと。 修正案といいいうものを持っってらししゃいましたでこの内容についてです、ね、何点か確認させていただきたいの で, で、これは大臣の答弁ですので、ね、当然、大臣が責任を持って、で当然、この修正についても、大臣の同意がなければ修正できるわけありませんので、当然、この修正案についても大臣に確認をさせていただきたいと思います。 ではです、ねまあ、ここにです、ね、大臣答弁の一部抜粋、まあ、特にこの、えー、社会生活上の経験が乏しいという要件について触れられて、まあ、それについてのです、ね、修正というものが、えー、見え決死で私にとって届いています。確認しますけれども、大臣、5月11日のこの答弁の時点でですね、 ではです、ね、例えば霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、勧誘の対応に特殊性がありと、このあと、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、要は社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、一般的には本要件に該当するものと考えますと。 でその後に、えー、この件でおいては、被害者の救済に差はなく、本要件が被害者の分断を招くなどをして、消費者保護に逆行し、悪徳事業者を利する結果とはならないと考えてございます。でここで確認ですけれども、この一般的にはこの本要件に該当するものと考えますと。これはですね、要は、社会生活上の経験を積んできた 消費者も、すなわち高齢者、中高年も、これも含まれます、これだけ素直に読むと経験が乏しいというと、若年者に特化しているんじゃないのですかというのが我々の今までの問題意識だったんで、そうではありませんよと、住んできた人であっても含まれる、すなわち中高年だって含まれますよということですね。でですからこれ条文で言うと 四条三項の三号四項に書いてある社会生活上の経験が乏しいことからは、この文言からは、高齢者もそして若年者も、まさに差がなく読めるということでよろしいですね。福井大臣 申し訳ございませんが本村健太郎議員に私の方からお答えをした5月11日衆議院の本会議の答弁につきまして訂正をさせていただきたいと存じます今、議員お読み上げいただきましたもし私の方からもそこだけ申し上げさせていただきますと勧誘の対応に特殊性があり通常の社会生活用の経験を積んできた消費者であっても 一般的にはというふうにそのまま続けていたわけですけれども寛容の対応に特殊性がある通常の社会生活上の影響を積んできた消費者であってもというのを削除をさせていただいてその上で最初から申し上げますと例えば霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については若年者であれば 一般的ににはとといいいい う, ふうに続けさせてたただきたいと思います勧誘の対応に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であってもというところ、約三行ぐらいを削除させていただきたいと思います。最初からもう一度申し上げますと、例えば霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、若年者であれば、一般的には本要件に該当するものと考えます。また 若年者でない場合でも、民法により救済されることがあります。これは追加をさせていただきたいと思います。このように、悪徳事業者との関係では、被害者の救済に差はなく、本要件が被害者の分断を招くなどして、消費者保護に逆行し、悪徳事業者を利する結果とはならないと考えてございます。まあ、ここは一緒ででですよいいですけけれれどどもも大臣ま君ちょっと大臣確認ですけれども 今、えー、野党の筆頭にお聞きしたら、このペーパーもらってないと、これ、どうなんですか、与野党ともに大臣答弁修正ですんで、これ、私しかもらってないんですか、ちょっと確認ですけれども、大臣、お答えください、いやこれ、当然、大臣の指示でやってると思いますよ、勝手に事務方だけで、ええ、他の理事、じゃ私だけ、私とか君、ええ、暫時時間を 止めてます。時間を止めてください。 Peace out. えー、暫時休憩します。即興起こしてください。即興を起こしていただいて暫時休憩とします。 <音声>揃ったかなでは休憩。 に引き続き会議を開きます本日はこの日で散会いたします